はい、えっ、ー、と、スネアの音作りです。一旦ちょっと生の音にしてみます。 でまずあのイコライザーなんですけどえっ、ー、とハイパスフィルター入れてるだけ で, ですねであんまりこう低音削りすぎるとスカスカになっちゃうんでまああのだいぶ低音を100以下を削るようなぐらいにしておきますであとですねえっ、ー、と普通のイコライザーでえっ、ー、と灰の方に今度はローパス入れてえっ、ー、とローファイみたいな感じであの灰の音削ってますそうやって音作ってますね